迫る「地獄の寸断」「我らを狙う黒い影」「世界の平和を守るため」「Go! Go! l e レッ go! 輝くマシン」